数を表しております。ですので、まあの2の ni 乗というのが。とまあ、各1ワードを表す数の大きさと思ってください。で、まあ、この式から見ていただいて分かりますように。そのまあ、a という数値を表す際にえその買い桁をですね。1番下位の桁をまあ a0 としに a0 というワードを割り当てまして、え。そこからそっから始まって a。